それはね、僕の SNS とか、あのトランスサロンメンバーでわ、ね、かると思うんですけれども、えー、現在、えー、日本一周スタートしました、本日。パチパチパチパチ。えー、っと、今なので、車内でね、こうやって配信していまして、まあクーラーの音とか、まあ、ちょっとこのこもった音、いつもはね、あの、反響してるんですけれども、今日はこもっているので、 あの、すごく聞きやすいかなというふうに思うんですけれども、まあちゃんとね、こういった日本一周、えー、している最中も、毎日、ポッドキャストでね、えーまあ、僕がありのままの感じていることをね、えー、共有できたらなと思っております。で、トランスサロンではね、毎日、えっ、ー、と、まあ、そういったありのままのものからもう少しね、深掘りして、 え、今僕が考えているその、まあ、ビジネスの話、プロジェクトの話だったりとか、えー、本当に脳内全てを共有していますし、まあ、新しく行っていくプロジェクトに関しても共有していますので、もしよろしければ遊びに来てください。はい。えー、早速ね、お便り読んでいきましょう。えー、トランスタロンのね、今の話にちょっと続くと思うんですけれども、いきます。こんにちは。いつも楽しく拝見しています。 僕は今年大学が決まらず浪人していて受験が終わったらトランスサロン、トランスメディアに入ろうと思っています。来年入ったとしても前の記事や対談動画などは、えー、見ることは可能ですかあと本気で動画を学びたいので来年もシネマティック動画教材を売ってほしいです。 長文失礼いたしました。応援しています。というお便りですね。えー、いつもありがとうございます。概要欄にリンク貼っておきますので、お便りの方、えー、どしどしください。えー、そうですね。あの、ぜひ、トランスサロン、トランスメディア、えー、参加していただけたらと思っています。 あのー、一応ね、トランスメディアっていう、まあ、動画メディアをやっていまして、まあ、メディアって呼ばれるものかわからないですけれども、あの、僕が YouTube 上に共有しないような、より専門的な知識をね、共有したり、えー、まあ、普段話すことがないクリエイターさんと対談してね、思考をアップデートしたりとか、そういったコンテンツも配信しています。で、トランスサロンではね、えー、まあ、そういったコンテンツしっかり、えー、もう少しで、ね、1000人の動画コミュニティと繋がり学べるというところをね、 え、整えていますので、継続的に動画を楽しむのであれば、やっぱりサロンとかメディアだと思うし、あの、やっぱりシンプルに学びたいんだったらシネマティック動画講座ってのはすごくおすすめかなと思っております。はい。ではね、早速今回の まあ、テーマについてお話しようと思うんですけれども、まあ、何をね、日本一周出発して、まず一発目、何を話そうかなっていうふうに思った時にですね、やっぱり日本一周出発してみてみたいな、あのー、タイトルというかね、日本一周、そうですね、そんなタイトルで話そうかな、今回はカジュアルに。ええー、とですね、まあ、あのー、どういった始まりだったかっていうと、まあ、今朝、 あの、腹を下しておきましたと。それはね、別に緊張してるからとかじゃなくて、あの、昨日の夜食ったラーメン屋で間違いなく当たりましたね。はい。チャーシューなのか、あの、なんだろう、餃子の中が赤かったのか分かんないですけど、えー、それ食ってちょっと腹下しまして、最悪な寝起きでしたと。えー、それは良くてですね、で、トランスサロンメンバー、今回のその日本一のプロジェクトっていうのは、トランスサロンの、えー、まあそういった企画会議で生まれた、 あのプロジェクトでして、やっぱりその世界に向けて日本の魅力を発信しようっていうものを決めましたと。で、それシンプルにやったもまあ面白くないので、えー、全国各地にいる47都道府県全員いるんですけども、サロンメンバーね。あのー、本当にその全員に会いに行く気持ちで、47都道府県回りながら、で、サロンメンバーにまギブしてもらいながらね、今回も あの、東京ミートアップ14時から行って、まあ多くの方がね、あのー、来ていただいたんですけれども、本当にハイボールとか、いろんな食材をいただいて、その食事を食べて生きて、え日本一周に行くっていう、ちょっと、あの、変わったね、企画をやっています。まあ、そういった、あのー、まあ、トランスサロンで、ね、企画が生まれたわけなんですけれども、あの、14時から、まあそう、ミートアップがあるということで、 えー、まあキャンピングカーはね、その前日からもうあったので、あの、昼ぐらいに、まあみんなで合流して、まずはホームセンター行きましたと。で、ホームセンターで必要なもの、あの、工具のケースとかね、FPV 工具のケースとか、まあ細かなものいろいろ買って、えー、そこから直で公園に行きましたと。で、今回ね、旗とかも用意して、旗にね、まあクラウドファンディングでも旗に名前を書く権利とかいろいろあると思うんですけれども、まあそういったものを企画したりとか、 あとはそうですね。で、公園に実際に行ったらもうすでに数名の人が公園の中で待っていましたですね。まあ、少し、あの、交流していましたね。まあ、やっぱりその動画コミュニティなんで、トランスサロンなんで、えー、何がいいかっていうのはまあ以前から伝えているんですけれども、自己紹介の時間がかからないんですよね。あの、基本的にみんな動画好きってことに変わりはないので、まあある程度名前とかをお伝えしたら、あとは、 何のカメラ使ってるんですかから始まるんですよね。やっぱり自分のその、なんていうの、共通項。自分と同じ趣味の人たちだけで繋がる環境って、えー、繋がる、なんていうの、確率と言いますか。 あの、頻度っていうのが圧倒的に多いのかなっていうふうに思っていて。まあ、リアルイベントはね、あのー、まあ、本来こういったご時世にやるべきじゃないと思っていて、もちろんね、野外でディ、えー、スタンスしながら行わせていただいたんですけれども、あのー、そうですね。まあ、そういった感じでコミュニケーションが、やっぱりリアルで取れたらね、本当に友達、動画好きの友達ができるので、えー、すごくおすすめです。はい。で、実際にそうやって集まってですね、まず僕が、 ギブ用、ギブを受け取る用の、まあ、キャリーバッグみたいな、なんて言うんだろうな。なんてだろう。荷物を運ぶ用のやつを、まあ、引いていったらですね。まあ、3、40名ぐらいの人たちが、わーとか言って、拍手してくれて、まあ、迎えてくれたわけなんですね。で、本当に、僕ずっとリアルイベントとかやってなくてですね。本当に久しぶりに、リアルイベントやりすぎても、うなんか緊張しちゃいましたね。逆に。 なんか何コミュニケーション取ればいいのか分かんないみたいな。みんながどう楽しんでもらえるかとこう考えながら、まあ、収録じゃないや、あのー、リアルイベントしたわけなんですけど、まずみんなから拍手されて、あもうみんなマジ好きだわっていうふうに思いながら、あのー、一人一人ギブをもらいながら、あのー、交流しましたと。で、まあやっぱ本当面白くてですね、僕が、えー、以前在籍していた駒沢大学、駒沢大学の、なんだろう、後輩っていうのかなあのー、なんでだろう。 同じ小松田大学です、みたいな。今3年生です。休学しようか迷ってますっていう人だったりとか、えー、ご家族で、もうお子さんとかも連れてきていただいた方とか、あとは、そうですね。もう本当にいろんな人たちがいて、本当になんかいろんな、多様な人たちが集まるコミュニティなんだなっていうのを再度ね、 やっぱりオンライン上のチャットで知ってる、そのデータで知っているものと、えー、直接会って、こうやってお話しして気づくものってのは、やっぱ圧倒的な差があって、えー、まあそういうのを改めて感じましたね。で、本当にみんな胸に、アルファ7とか、iPhone とか GoPro とかつけて、本当に面白い環境だなというふうにつくづく思っていたんですけれども、まあそこでみんなから、まあギブをもらって、 えー、っと、まあ、無事ね、リアルイベント、動画撮ったり写真撮ったりして終わりましたと。で、トランスサロン内にはね、そういった集合写真をチャットで共有して、じゃあ、お疲れ様でしたと。で、僕たちはま、軽く軽食を食って、実際に出発と言いたいところだったんですが、あの、まずはね、やっぱ撮影をしなきゃいけないと。やっぱり、こうやって日本一行くか、とか言って、ジャストシュートイットのシネマティック動画では言っといて、 で、直で YouTube 上でクラウドファンディング立ち上げましたって言っといてね、日本一周出発しますっていう動画を出さないなんてありえないじゃないですか。なので、そこからオフィスに向かって、えー、日本一周出発っていうかっこいい動画を作ろうと思って、ちょっとな物語を作りながら配信させて、配信という撮影させていただきました。そこもね結構、まあデ、デスクワークから荷物詰めるところから結構アレンジしているので、だいぶ面白い。 えー、動画になるのかなと思ってます。そっからまあ出発して、公設しては、そこの最初シネマティック作って、あとはミートアップでみんなと合流して、そっから、まあ今あの、僕千葉県の柏市にいるんですけれども、面白くないですかこれ毎回あの、ポッドキャストやるときにアップデートされるんですよ。まあトランスタロンではね、ほんと今回面白くて、エンジニアさんが、あの、マップ をなんか、僕が常にいるマップっていうものを作ってくれていて、面白いんですよ。僕の顔が随時なんか出てくるっぽいんですよね。僕の顔が全国日本一周回るみたいな。そういったシステムを組んでくれているので、まあ、そのメンバーね、そちら見ていただきたいんですけれども、まあ、こうやってポッドキャストで今僕はここにいます、みたいな感じで、ちょっとその場所のね、感想を、まあ、あえてね、映像で伝えるのはもちろんですよ。YouTube とか、もちろん載っけるんですけれども、あえてこうやってね、 音声だけでお届けするっていう、この、まあ、妄想を含め、えー、妄想をね、していただけたらっていう思いと、かつ、その、リアルなね、動画を見たいっていう思いをね、えー、持たせられるような音声を届けていけたらなと思っていますので、えー、頑張ります。日本一周しながらも、ポッドキャスト。もし、もし、本当にやばいことがあった時に、ポッドキャストもしかしたらできないかもしれないんですが、まあ、チームメンバー3人で言ってるんで、 これ、なんか、薬島行ったら3日間いないから、ポッドキャストストック4つないとやばくねみたいな会話は絶対生まれると思っていますので、あの、引き続き、えー、お楽しみにということで、えー、今日は、日本一周出発当日の、えー、車内から、ポッドキャストをね、お伝えさせていただきました。えー、引き続き、えー、聞いていただけたらというふうに思っております。はい、そんな感じで、また明日